へえ。 はい、通った人いたんですけど、うん、めっちゃ可愛かった、はい。全然関係ねえよ。<笑>しかもあの人は俺がこっちに来るときにすれ違った人だから。<笑>もっと関係。可愛いなって思った人がまた通った。どうもくすげえ。<笑>全然関係ないです。あ、てかごめんなさいね、もうちょっと時期が時期なので、はい、ちょっとマスク着用で申し訳ございません。はい、はい、ちょっとはい、自粛モードということで、はい、あの<笑>マックススギも自粛モードということで、<笑>はい、ここここの顔面は。<笑>今日何ですかこれ？なんか高田のままに来てって言われて、はい、来て、なんかあのマイクつけ。 混られてオープニングなんですけど、<笑>てかちょっとね。ごめんなさいね。ちょっと足元移してもらっていいですか？はいはい、これわかります。あらかっこいいですね。これ冗談ワン1なんですよ。はい、はいはい。冗談ワン1で僕が去年姉さんとの予選でラスベガス行った時に買ったやつなんですけど、これ日本まだ発売してないのかな？もう去年モデルなのかな？なんですけどこれ知ってます？いやわかんないです。 へ え, ー<笑>え。知らないの。いや、まあ、しょうがない。日本、日本で売ってないもん、多分。ああ、そっか、そっか、あ、そっか。<笑>にわかだもんね、しょうがないじゃ。え、じゃ、ちょっとあ、あれ見てあれ見た、あれあ。ちょっと、おばあさん、かかと見せてもらっていいですか、後ろのタグ。はい。これ、わかる。チャックテイラーですか。チャックテイラー。ちゃ、どういう、チャック。ちゃんとバランス取ってくるんだ。<笑><笑>それないから、それ。<笑>コンバースオールスターね<笑>ーチャックテイラー、わかる。チャックテイラー。星何個、星。五個ぐらいですかね。見過ごしたよ。<笑> 皆さん聞きました<笑>皆さん、あの前回佐野地との牛丼でこういうくだり全部早送りしたでしょめちゃくちゃゆっくりしてるから今回<笑>皆さん今聞きましたこの人スイーカー好きを煽るくせに三つ星のチャックもわからないはいドーマックス杉で す, げす<笑>えっとすいません本編に戻るんですけど今日、はい、で, で僕ここにいるんですかじゃあ今回の企画の説明をですね、はい、ん田んぼのお芋さんの店長さんに説明いただきたいと思います、はい、どうぞ、はいます あ、こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。おはよう。山物お芋の店長の宮本です。今日は、はい、マックス鈴木さんにうちのタコライス5キロを25分で完食チャレンジお願いします。あ、それ分かった分かった。ったこれグルだ。<笑>グルです。グルってグルです。グルで す, <笑>で す, ルですって言えなかなかいないけど、<笑>グルなんですねあの。いないうちに打ち合わせしました。<笑>え、ちょっと待って、ね、タコライスってあの沖縄料理の。あ、そうですね。沖縄料理屋さんなんですね。そうなんです、ね。ああ、なるほど。タコライス5キロ25分。 僕あの大食い好きなんで25分はマックス鈴木さんいけると踏んででも5キロ2 5分っていうのは<笑>多分本当に好きな方ですよね<笑>ありがとうござこれはなチャレンジメニューなんですか いやあの特別に作っていただいてああ作っていただくわ あ,、はい、ありがとうございますなのであの田んぼのお芋さんからのマックス鈴木に対する挑戦状おおありがとうございますもうそんなのはもう全力でねもう25分っておっしゃっていただいたらもう12分半で食べるようでないい<笑><も僕><笑>本当にチャレンジに関しては時間の半分で食べようっていう気持ちでやってるので<笑>ーおーはいお待ちします、はい、もし大食い好きでで、ね、いてくださる方もありがたいですからね、うん、もう全力で出していただきますありがとうございますお待ちします成功したら買えますよ僕が。 なんか買いますね鈴木さんに、はい、マジすかそりゃそうじゃないですかだってチャレンジするものがあるんだったら成功したらやっぱ買わなき ゃ, い け, ゃな い, いけないじゃないですか侍 TEAM はこういう感じなのめっちゃめちゃ金持ってんだ、ね、よ<笑>こっからスニーカーチャンネルに移行してくんですから<笑>それはだって<笑>それ初めて聞いたんだけど<笑>今回は僕ちょっと実費で出すんで そ, その場で今度僕にもチャレンジさせてくださいなんかえ全然いいいいんだ<笑> 1キロ、2キロぐらいだったらなんかなどうにかなるかもしれないですけどだって2キロぐらいってまあまあすげえけどなえ今日で材料って五キロしかないですか二キロ作れます でも待って待ってでも正直タコライスにはきついと思うんだ、うん、やっぱクリアできるかできないかじゃないと俺は正直に多分正直いけると思うんですよよっぽどハードなものでもない限りでもだからワイさんタコライスには正直きついと思うんですよ家って一般の方ですからフードファイターとかな、うんで、うんうん、でも、うん、いやだってプレゼントしてくれるってなったらクリアできるかできないかギリギリのところやっぱいかないと、うん、やっぱ誠意に返さないといけないんでじゃあ例えばなんですけど、はい、なんか食べやすいソーキそばとかソーキそばはいけますね やっっちゃゃていんじゃない こ, うやってこういうて喧嘩売ってんだからさ俺 も, 俺もね俺もね誠意には誠意って返さないといけないから今僕はあのね無料漫画を見れるアプリでドンケツっていう漫画を見てるんですよ<笑>でロケマサっていう人はいるの分かるえ分か る, かるえ、本当お前超面白くない僕もわかりますあマジですか<笑>あの超ごついお超ごついこういうガチ輪鑑の<笑>いや視聴者の方ホントすいませんか置いてけぼり。いゃなキョコっつって じゃあ今回はこちらの田んぼの大山さん、はい、店長さんもこうやっておっしゃっていただけているので、うん、チャレンジメニュー僕が25分で5キロのタコライスをやるプラス<笑>ワイさんちょっとまあメニューを考えて2キロ で,、はい、で僕がクリアしたらワイさんにプレゼントしてもらう、うん、ワイさんがクリアしたら僕がプレゼントしよそしたら、うん、僕はもうポケットで逆にいやもちろんもちろんだってポケットって言ってもポケットでやりましょうそれでいきましょう店長さんはな何かやりますあ僕<笑><笑><こ><笑>ちょっとよろしくおすいしま す, ししま す, あしします楽しみあの。 マックさん、マイさん、ご準備ができたので目隠しをしてちょっとこっち来てみてほ<笑>しいですかこうね。はいもうちょっとこうやっ て, てめちニューすんの何か ね, そうそう ね, ねじゃあ321でお声をあげてください三二一。どうぞなに<笑>これなに<笑>こ れ, これめっちゃオシャンほぼほぼ量変わんなくないですか、ね、うん変 え, <笑>えます変<笑>える変えます変えるあじゃないちょっと<笑>ありがとうと<笑><笑>これやばいじゃんこれ めっちゃうまそういや。このルールありがとうございます作っていただいて。じゃあ先生ちょっとルールの確認なんですけど、マックスさんはタコライスを5キロ。5キロ。はい。でワイさんはソ、えーキトバをえっと 1.5 キロ。5キロ。うん。たださっき話したの。はいはい。そ2キロだとやっぱちょきついんじゃないかみたいな。 やっぱこう食べれる食べれないのギリギリのラインがいいんじゃないかなっていうので、ははい、はいはいはい、はい、自己あの聞いたらまあ 1.5 ぐらい、1.5 どうしゃったんで、うん、1.5。ちなみにああ店長さんすいません。今はい。今あのワイさんの目の前にあるこのサキそばは何キロ分、はい？あ、三玉になるんね。ありがとうございます。500グラムと総筋肉が3メーあるんで、はい、今 900, 今900。今900。今900の状態ですね。替え玉スタイル出 し, ましたおーで鈴木さん、あーアークスさんのはこれで。そうですね。いや正直。はい。 うだったらさ、こいけるじゃんありがとうございます。すごいし ちゃって大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、すみません。じゃあよろしくお願いします。お願いします。いますはい。五、四、三、二、一、スタート。よいしも盛りだ。メインチャンピオンになうまい。<笑>匂いがめちゃくちゃいいんですよね。 マ<笑>ックさんの方は上の方はほぼハンバーグ状態になってるっていうあそうなんですねちょっと盛り付け状、ね、いさんうん<笑>うんめっちゃ見ますよんうまっうん、うんうん ね、スーさん、スゴーと言っていいですか、はい、一杯で無理だと思うえあ、それぐらいガッツリまあでもね、無理はね、よろしくないんうんせっかくご注ぎいただいたらね<笑>うまいさ、顔すげえ顔もしれないこれうめえな、マジでどううん、ま 店長さん、すみません。はい。おー、こっちに。すみません。この、まあ、今回作っていただいた、や、は、っ、い、あの、このデカ盛りタコライスなんです。はい。と、普段のメニューには、デカ盛りはないんですか。デカ盛りはないんです。普通盛り。ですよ、ね、普通盛りはあります。ちょっと可愛い感じで。あで<笑>あ<ー>。<笑>これごつい感じ、ご追加すやだっけ。そうですね。はいはい。あの、層になっている感じで。なるほどはいなるほど、ちょっと可愛いタコライスとして。なるほど、なるほど。はい。はい、普通に食べれるんです。いいか。は、う、い、ん。ソーキそばの方は。はい。 あのうちでとったかつおだしと麺の方は沖縄の丸吉製麺さんっていう純正 の,、はい、あの麺職人の方に作ってもらったう麺ですね東京だとうちだけっていうふうに、えー、いやもう地元沖縄が地元の方からしたらもう地元の味あなそうですねちょっと普通の麺よりつるつるっとしたコシのある麺ですはいはいはいはいうんどうですかどうぞ<笑><す><笑> ゃ美味したんも。 半分近いくらいいらまます、ねまあ、食べれる料理は違いますけど、うん、あのマバイさんちゃうんですよ、ね。お い、うん、<笑><肉の><笑>いにび、ま、<咳><笑><違う><笑><笑><笑><笑>っ<ち>かくり返すな。 こういうのとかねこういうのもある大食<笑><笑><笑><笑><笑>いのサンキューとかで伺ったんですけどそうですね昔から結構好きで、はいはい、あのフードバトル系とかあと漫画とかですね、はいはい、あの爆飯メとかメシンボウとか大食いコシメンとか、はい、あの辺、ね、は食べる漫画が好きで、はい、大食い以外でもあなるほどなるほ ど, なるほどで マクさんはもうスーツ着てる時代ぐらいから見てる人感んですけどね。あーじゃあ結構<笑>やり始めの頃ステーキチャレンジやりました。僕、まあの語論学校山口さんっていう人好きで<笑>あの全然超マイナーな、ねはいはい、あの食べる人も、一、は、緒、いはい、に出てたりす、はいはい<笑>えー、<笑>結構あの昔から見たゃう。なるほどなるほどそ相当昔ですよ。に<笑>なっちゃうんですけど。 ちょうどマッシュ今マックさんの 食, べあの食べられてるんじゃないですけどあ多分大冬始められた頃あちょうど初期なんですよね違った後で高鳴れるんです、ね、<笑>あ、でもマイさんも早いですよもうもうチャーシューバチャーシューバーどうもハンタージョジージ日曜軍も<笑>言ってき た, てきたでもょっきゃ言ってますけど鈴木さんも早いんですよねもう半分いったどうか 年の追加はははどどうしでで、はい、<笑>ですすすね僕全然いーいいななりもきけけ逃げんんや、や、る気はありますけど残わに確かに。 5分は過ぎてる段階ですね。<笑>この間も、たのちさんの。チャンネルで 1.5 キロが食べてるんですよ。あ、そうなんですか。早ない。早ない。<笑>ねえ。うん、はい。多分、はい。 サムライ始まって、はいあの、牛丼以外、牛丼とか味噌以外で一番マシかもしれないであ、じゃあ相当ガチじゃないですか。焼、は、き、い、の商品。はい、<笑>あの食、ー、べ<笑>てんじゃねえよ<笑><笑>すごいね。焼きアイス結構ありますね。お肉も結構多、ね、い。そうですね。お肉が結構。 ちょっと、はすごいきれいですけど、ね。<ペー><ペー><ペー><ペー> さんちょっとストップしたね。 なんか大かるうハハハハハ フいや<笑><笑>何、いなにや、これさ、さ俺のフォローしてて で, <笑><笑><笑>でもね、っっか<笑>かね、気っったら、るると、まず鈴木見<笑>あやって、そうですね。 言い方なんですけど、ちまちまで、ね、細かく食べてくると大物でどんどんどんどん食べ過ぎられるほんですねああ、うん、おさん、もう三分の食ぐらいはわってるんですようんお肉ももう、まあ、ほぼ終わってますしなんね全然お腹いっぱいじゃないんだけどねはいは入ったかないんですよねうん言ってたじゃないですか、ミキッードさんも <笑>さっきさ、<笑>配慮があるって言ってたんだけどさ、<笑>お腹いっぱいじゃないけど、入らないときになるって、<笑><むし><笑><笑><笑><笑><笑>一応、あの、本気の勝負っていう手なんで、一応、<笑>一応おあ<笑><笑><笑>ちい<っ>、っい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、 おいいです、ね、いのが置いときますね。お あああります よ, ですよ、ね、<笑>あの僕ら普段こうマックスさん見てるんで食べれるんじゃねって思っちゃいがちなんですけど<笑><笑>すごいですね実際ね、か僕は愛<咳>さんの気持ちめちゃくちゃ分かります前挑戦させていただいた時に食べるんですよ、ね、見てる側だと「いやいや食べればいいやん」みたいな感じになっちゃいがちなんですけど食べてみると ッんかよよ終わわり打ち合せやシュが浮かあーありがとうございます。<笑> <笑>いやだから後でやるって。本当に。乾杯じゃねえんだからさ。やれよ<笑>あ。あて気づいてないの。何なんですか、これ<笑>。<笑>すいません。一応、の本とのバトルっていうペースで。入ったんですか分<笑>かんない世界があるんだよああ。ししおじゃおじゃやった。ほんとだ、ぶっ手がつんな。大変失礼たしました。私は怒られてしまったので、30秒くらいだと思います<笑>。<笑> うぷうぷしてんだよ、今<笑>実際きついと思うんだよな、ね。 チキンマックバーガーセットのポテト L、コーラ L でチキンマックナゲットつけたんですけど。次の車で話す<笑>来る前に、はいはいはい、俺は昨日、ミスコンの業者の の, 際の女の子にかっこいいですねって言われてけ全然関係ないえ、な<笑>に<笑>今のトーク続きね<笑> <笑>あまあ、もうちょっとで15分で。 そうそう。いや、食べるよ。<笑>俺何も言ってないです。<笑>さ、それさっきのあの。照り焼きなんちゃら食ったんだよ、もすき焼きになってるす。 ボソッと言うなよ。<笑> That's the kind of... 早、はい。 あんま調子が良くな、い。俺本当ごめんね、周知してら分かんなかったんだけどんなんかちょっとあんまりちょっと調子がかんましくなかったみたいで、今回変えますよ、ちゃんと<笑>い や, <笑>いや<笑>い、いや、当たり前でしょ何言ってんの、なんかしょうがなくみたいな、いや当たり前でしょいや、なんなら二足のもいいけどね<笑>だって変え<笑>ます、変えます、変<笑>えます<笑><笑> ま, あまあまあまあまあまあまあまあまあ、でも見てる側がすごい僕は面白かったん で, でいや、次の撮影までには持ってきたいんで すぐちょっと独り言と言ってください僕のラインでここのスニーカー好きだなー。えち ょ, ちょっと待ってそれ以前もあったもん。あったあった。<笑>ったっのな俺のナイキのアプリでそのナイキショップのスニーカーをれ、はい、好きだから見てた最近で冗談、はい、冗談はまってるから見てて<咳>これ欲しいなこの。<咳><咳> ふざけてそこスクショして自分の購入手続きの寸前まで行ところ買い物買い物のところスクショしてでも超一人言これ超一人言これかっこいいなってわざと送るわ<笑><笑>その時点で一人言じゃんはい、ね、<笑>次の時まで用意しておきますよえぇー<笑>じゃあまあ今回は<笑>えーマック・マス・コリキサの勝利とは い, はいはいあら ー, ーいやーすいませんでした今日はこ、今日今回かまあまあまあまあまあま あ, まあ、まあ、いや次絶対リベンジしよう<笑>燃えてますね<笑> 多分、うん見たみあの、見た目以上に心の中でものすごい悔しいと思うあそうな ん, ですうなんです最近結構食えるんだよ食えるんですかこういうことで、ね、食ってるんだよ最近強いよ、ね、え実際ちょっとお伺いしたいんですけどちょっとお二人感想というか、うん、あ今まで食べたタコライスと全く違かったんですあ違いましたまず最初に思ったのがひき肉がすごく細かいお肉が細かい、うん、っいうと味付けがね強くないんですよあじゃあちょっと優しいやつというか軽いのすごい軽いのそのなんか そぼろフレークみたいいいいな感じで、はいはいはい、で、はははその全体的に全部がもともと以外は細かくしてあってその、本当に食べやすいというかプラスこの今回のデカ盛りはお米でかさ増ししてる感が皆無というかむしろお米少なくて具が多いみたいなそうなん、えー、それ聞いたら言ってたあ言ってた、はい、すげえぜい、ね、そ, うそこなんかこぜぜくであっぜいた沢だった ど ん, などんなバランスなんですかって言ったらやっぱお肉がね美味しく多くないとおいしくないからタコライスはって言って、うん、比率もちゃんと考えてくださって店長さんしか、うん、そでもその肉がまたうまくて普段ってその食材が多ければ多いほどきつい食感がバラバラだと咀嚼する回数が増えるから結果的に時間かかってきつくなるっていうパターンがいつもなんだけどこれに限ってはそれがなかった も, ん、ね、も足りないとかじゃなくてなんかね不思議な感じだった、ね。 なんか板チョコをずっと食べてて初めてエアロ食ったみたいな気で分全然分かんないでもこれチャレンジメニューでやったらいいかもしれないですね、うん、フードファイターさんのこれはね多分ね25分で結構くれている人多いと思うよああ相当食べやすいもんチャレンジメニューやるんすかやるかもしれませんあったホンマやねこれは有吉デミさんが来ません、ね、そしたらおお最後に Y さんちょっと感想伺ってよろしいですか、まあ、すごい悔しい結果になったと思うんですが<笑>次次次ちょっと いいかなうん、結果出せるように頑張りますいやー学んだわましたどうだそこ見てる側からしたらこう何があったんだろうみたいな感じだったんですよね、まあ、詰まっちゃってねああ詰まったんです か, でののかこの辺全然お腹減ってるんだけど、はい、全然入っていかなくてで多分、はいはいはい、ここ水入れてもここでコポコポしてるから、はいはい、多分これ以上入れたら危ないなと思ってでちょっとこう鈴木さんの方見ながら<笑> どうしようって感じであっそうだったんですよ全然プ ロ, プロでもある全然 あ, るありますでもその人はもうダメだからその時はも う, うもう無理あもうじゃあ詰まってしまったらもう無理、うん、無理今日地上波でもありますもんねちょこちょこ、うん、それで プ, プラスやっちゃうから大変なことなんですよそう止めれてるからまだ例えばこれ一人でやったりとかして、うん、トレーニングだ一人でやってるとそれも分かんないでガッて入れちゃった時の対処はできないでしょ今こうやって人がいるから安全面がこうね、うん、約束されたところで環境があってできてるからあれだけど だからなおのことね本当にもうダメだしまあね、うんうん、番組でも注意喚起をさせていただいてますけど、うんはい、あのより一層ちょっと気をつけていただいて、うん、こういうことも自 然, と自然に起きること別に不自然なことじゃないってことは、うんうん、大事ですよねはいそれでは今回ね2、えー、人で阿波井さんとお送りさせていただきましたが、はい、いかがでしたでしょうか、うん、えー、と改めまして田んぼの山さんありがとうございますちなみにこちら田んぼの山さん JR の高田馬場駅あと西武線か高田馬場駅からと2分ぐらいで 東西線の地下鉄の高田の馬場駅だと、はい、あのもう見せてたら電車目の前通ってるんで。 電車がピシュッと行けるんであ<笑>あの改札通らなくて行けるんですかえどうやって行けるんですかペッてあってピシュッとペッとってピ ッ, っ て, ピッって行けるんでどれくんじゃないかなうなんですけど、はいはい、でもだってマジ十秒ぐらいで地下鉄の駅あるのでリアル1秒です行っていただければち ょ, ちょっと本当に、はい、っていう効率のところにあるので、はい、もし高田町が来た際はもちろん本格的な早期そばとタコライスだけではございません、はい、泡盛ですとかあとね、お座敷もあればテーブルもあったりとかなかなり結構ゆったりと うん、深崎に注意だけどね<笑>できるのでよろしければいかがでしょうか来てみてはいはい改めまして、はい、じゃあちょっと僕から言っていいですか今日の感想あどうぞどうぞホ本当に Y さんが不本意だったっていうのは、うん、分かって、はい、もし次回あったらね好、はい、評かどうか分からないんですけど、うん、なのでちょっと今回のやつコメント欄にぜひぜひあの、うん、お寄せください内容いかがでしたか、うん、ちょっと内容の感想みたいなものを、うん、そうですね新しいとか我々としても新しい試みなのでねぜひコメント感想をいただければ、うん あとは、もし俺が使えなかったら、ゴリちゃんと俺が変わるかどうしよ う, そ, う、ね<笑>うん、その時はもう<笑>、ワイさんにちょっとカメラワークとかを作ってもらって。照明の感じ。<笑>これワイさんに食べれないですけど。<笑>ゴリちゃんイーティング。<笑>ゴリちゃんイーティング。ゴリちゃんイーティング。ゴリティング。ゴリテ ィ, ングリティング。そんな感じでございます。<笑>ありがとうございました。てありがとうございました。 ぜひよもうそそも何に食べるるの初めめてなんででででですすすちちゃくちゃしよ<笑>くがかああううとりごちそうさまです。あ